だから 嬉, し嬉しい。そう、なんか、ね、いせんークスタジオできたのは嬉しいんじゃないかな。あ、大阪ダンススタジオ、全然ない、レッスン代めっちゃ高かったって言ってます。え<笑><笑>どういうこと。ダンススタジオはあるよ。ただ、その、うん、あのジャズ系のスタジオはね、やっぱ少ないんで、ね、少ないのかもしれないですね。いっぱいあるよ、ダンススタジオ。通ってたもん。<笑>通ってたんですね。ちなみに、どこ通ってたんですか。えー、っとね。えー ダンススタジオとか、うん、アッシュかなアッシ ュ, アッシ ュ, アッシュでもまあストリートでしたねやっぱりそうなるほどジャズパンク系のやっぱ時代がねみんなと違うとかポッポッポってたそうですよねドンピシャですよね多分私もちょうど多分小学生中学生ぐらいの時に「ピアニスと10年ぐらい違うんで、うんうんうん、多分ちょうどそれぐらいの時期にスポーツでコンテスト出たりとかしてたんで コンテスト組はね、やっぱそこら辺の曲聴くよね、はい。やっぱりね。ジャネット・マライア、アギレラ姉さんもやってます、ね。ああも う, ア ギ,、ね<笑>うね、アギレラ大好きです。そうアギレラ大好きです。それそうなんですよ。<笑><笑><笑>ちゃんと見てくれてる。めっちゃ嬉しい。<笑><笑>嬉しいな。素敵やったな。あ、俺もエグザイルに憧れた。<笑>嘘でしょ？<笑>今これナンバー出てるんですよ。今一回。 えーえー、ヒップホップのナンバー出てるんですえらいハングリーだねそういうとこがあるんですよねすごいコメントで盛り上げてくれてるボ ス, <笑> ボ, スボスが優しいね<笑>こういうとこがね優しいね、はい、そうなんですよなるほどね、はい、こういう人なんです一応優しいんですよなんか私みたいにこうバックダンサーやりたいみたいな、うん、バックダンサーの案件も ね,、うん、っね ち, ょちょっとずつ来てるんですけどえいると思いますよ ね、うん幸也みさんとか、まあ、郷ひろみさん の, あのこういうやつとかをね、うん、歌番組でおしでいただいて<笑>でもそれはあのお母さんがね私すごいダンスをねずっと応援してくれてるんですけどお母さん郷ひろみ好きだから<笑>いやなんか羨ましい<笑>喜んでた<笑>そのお母さんが応援してくれるっていうのも結構大きいです 厳しいしいでょなんかいやまあ何かケンカママ全然厳しくないですよあまあなんか喧嘩しましたけど喧嘩はしましたけどちょっそんな話してたよねはい一回しましたんですけど<笑>めちゃくちゃ緩いんです<笑>あ本当、うん。このラボの子はねどういうオーディションの受け方まあ直接ね、うん、精進先生が案件を振ってくれるのでありがたい環境にあると思うんですけどやっぱ私の時代は結構勝ち取らないといけないオーディションがすごい多かったので、うんうんうん もう何百人受けてる中で目立たなきゃいけなかったのでもうとにかくもうストレッチしてる準備体操してる時点から「ああの子すごい目がいく」っていうのふうに思われるもうファッションとかでオーディション会場に行くっていうのは結構マストだったというかいや多分それは今も変わらないですねきっとはい、変わらな い, と思います結構ディズニーダンサーってね私やっぱストリート出身っていうのもストリート、うんうん、ジャズファンクとかねそうし が出身だったっったてていうのもあって、うん、結構軍部なイメージが精進先生のねナンバーとか見ましたけど、うんうんうん、結構軍部は避けてきた人間なんですけど あ, そうなんです、ね、あのファッション系なので、うんうんまあ、それこそユニバに入って初めてあのサンタさんのこうラインダンスとか可愛いいのをみんなで合わせないといけないっていうのを仕事をしながら振り<笑>、うん、を合わせるのを学んだタイプなんですけど。うんうんここの 子たちはね、その揃えて踊るとか先生に言われた振り、理、う、科、ん、先生に言われた振りをきっちりクリアにして踊るっていうのを気をつけてすごいできてる子が意識しようとしてる子が多い気がして、やっぱ苦手なんですよ、うん、私正直。あのまあ嫌う<笑>ことしたら嫌いって言われること<笑>。嫌い。<笑>やばい嫌いなタイプだった。すぐ<笑>嫌いって言うんです。<笑>そうなんか先生のものを忠実に踊るの、の自分が目立ちたい人やからね、うん。先生のものを忠実に踊るっていうのが。 なかなかやってこなかったので、うん、そこを今私は勉強させてもらってますって感じで、うん、なんか難しいですよねこれ今の時代そのコレオグラファーがっていうか振りを作った人が一番っていうか、まあ、その振りに関してはその人の真似をするのが正しいっていうか、まあ、なかな か, か、ね、そうですよねすストリートとそのやっぱりテーマパークとまた違うところですよ ね, そすねその自由自由さというか、うん すごいところ日本人のすごいところというか、うん、こう均一にみんな合わせようってるところが、うん、やっぱ私は苦手なので揃、うん、える倖、まあ、田來未さんはどっちかって言ったらファッションで踊っていいのであぶるちゃんは、ね、<笑>結構きっちりれまそろ、ね、えましょうなんですけど倖、うんうん、田さん個性を出してっていう人だったので、うんうん、なんかそこまで。<笑> なんかこう揃えたりしてなかったんですけどね、うん、ユニバも結構ね頭で回る人がいたりそうこう個性的なスキルがある先輩方が<笑>多かったので、うん、個性的な人たちばっかりと踊ってきたので、うんうん、結構ね私にとってこのハードルが高いから難しいからこういうところに入ったって感じですね、うん、やっぱできないことをやりたくないですか<笑>できないことでも確かにそうですよね<笑>私振り揃いとか一回かもし な, あ な, なんだろう。 結構その先生の振りって、うん、意外ですね。ね意外かもなんだろう。1個まあ、重要なことを最初に言うんです。はいはいはい、そのここはこうしてほしい。ここはこうしてほしいっていうのを言う。最初に言うだけでまあ、基本的に角度だったりとか、シルエットで全部揃うんですよ。気づいたらめっちゃ揃ってるように見えますよ。でそうなんです。よく言われるんですね。めっちゃ揃ってるね。っていう風に言われるんですけど、1回もあのここここの角度ね。アームスこの角度ねとかしたことないんです。 それさ先生に振られる時はそうじゃないですかでみんなで、ねうん、先生いない時に集まって練習しようねの時もそういう感じそうですあら、うんはい、<笑>あんまりいい私も私もやったことないですあ意外ですわそれは先生このニュアンスがいいからここは当ててここに手を置いてぐらいですうんあでも表現を通して教えるっていうイメージはありますあなるほど、うん、形で教えるっていうより曲の雰囲気とか表現でも伝えたがる感じが、うん そうかもしれない照明この色だからこの雰囲気でとかはありますそうすると勝手にたぶんってるように見えるんですかね、えー、どうなんだろうはというか、はい、なんか本当に私何にもしたことないですそれこそ先生なしのリハとかでもひたすら通して慣れてこの空間になれるっていうことしかしたことなくてあそうなんですね そ, それで揃えて い, くいやすごいなあんまりあんまりないんですよね プレイヤーとしてては結構いいろろやってきたんですけどね、うん、本当にいろんなステージ立ってきたアドリカムさんのステージもんだいろいろなんだけどもやっぱね教えっていうのがいまいち全然もう全然うまくいかなくてなもういっぱい生徒ちゃん来るでしょなんか、うん、そう教えてる人たちってすごいなって結構そこの現場を避けてきたのででもやっぱ自分が踊るのと教えるのじゃ全然違います ね, 難 し, すね難しいですね難しいです 喋りながら踊るって、まずないじゃないですか。あんまり、アウト、こうずっとインプットをしながら、ね、皆さんと一緒。 レ ッ, レッスンイコールインプットじゃないです か, かアウトプット力がねえいや本当に<笑>でもそうするとやっぱレッスンの受け方も変わってきて私もレッスン結構受けてますけど、うん、そうね、はい、受けてるのね先生が番の先生とか受けたりしてますけどああこういうふうに伝えればいいんだだったりその表現の仕方だったりとかめちゃくちゃ勉強になってレッスンの受け方も変わりました、ね、なんかそれもだってコンテンツとしてやってますもんね振り付けオーディションとかまさにその力もね うまいことやりおるな。<笑>ほんま考な感なてやりる<笑>そして、私自分のビデオチェックもう一回いきます。<笑><笑>ありがとうございます。面白いな、いろんな世界がありますね。同じ業界でもありますね。もうダンス大好きなのよ、私。素敵です。なんか、なんだろう。まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、やっぱ。こんだけ、小学校二年生からずっと踊ってると。 まあちょっと離れたくなる時期みたいなのはあった人いやありますよありますありますでも結局 戻, 戻ってくるんですよねおなるほどまあ好きなんですよね結論結論好きは好きででもやっぱこうやって自分の好きだったことがお仕事になったりするとまあちょっと 複雑だったりもして、めっちゃ羨ましいけどね。いや、でも、本当にありがたいですよ。本当に、い仕事にできてるね、そうなんです。おらんからね、あんまり。本当に、<笑>多分、ないものねだりじゃないですけど、そう思うんですけど。やっぱり、結局、なだろう、私は今この環境にいることで、みんなが好きで。やっぱ、自分も踊らなきゃっていう気持ちになるので、カレー食いながら、ダンスやめちまえって言ったのを思い出した。<笑> れ い, こと言ういやこ れ, れい こ, と言うこれ私話したかなあの21歳から22歳になる誕生日前日に、えっと、リハーサル終わりかなんかでココイチ大好きなんですけどいい赤羽で、えっと、2人でご飯食べてて、うん、さあお前何やしたいんだ」って。 俺は今お前が何したいか分からねえって言われて私もう待望日でて、うん、ちょうど悩んでてもう図星すぎて、うん21はい、悩むよね。<笑> 自分が本当に何したいか分からなくなっちゃってでももうねもう無理やりにでも先生についていくしかないっていうその時はその気持ちでいったん で, でん結局やめたいっていういや別にやめたいって気持ちはなかったしんどかった先生についていってたからそれはまあまあかわいそうなんだろう、まあ、踊りたくないなって多分その時思ってたんでしょうねう忙しくしてたんでしょどうして違いますよ違いますよで多分なんかそれが伝わっちゃったんです自分が踊りたくないってさ思ってた気持ちが多分本人に伝わっちゃって<笑> そしたら図星でめちゃくちゃ言われてでも、もうこの人目の前で女に泣かれるの大嫌いなんですけど<笑>なぜか私が泣いた時目の前で大爆発るで笑し<え>う<笑>それが くわ超笑ってるんですよなんかもうそこから火ついたんですよね何くそと思ってわわ美香ちゃんの性格をなってるからそうなんですだんだもうそれが分かっててでも完璧は長いですもんねまあまあそれはあってはい。ですんごい笑っててその反応でこいつは悔しくなってバンってやると思ったんだもう<笑>びっくりです いいなぁいい な, ぁなんかそれ師匠とさアシスタントみたいな感じいいねありがたいですね本当に今こういうふうにちゃんとお仕事させていただいてご飯食べさせていただけてそうですよね、はい、なんかもう私からしたらいいあのコロナ禍すごい休んじゃったんですよ2人目が生まれたっていうのもあって休んじゃって今年からやっとこう2年 <笑>で今だから結構苦戦しててやっぱ休んだのが結構な後悔しててなんかコツコツと、まあ、週に1回なのか月1回なのかでもやっとけばよかったなっていうのは思うから、うん、今レッスンやっても誰も来ないんですよ。ね<笑> こんな頑張ってきたのに、プレイヤーとしてレッスン誰もけへんくて、ね、ね、あのすごいこう。可愛 い, い生徒ちゃんいっぱいね、戻ってるから。それはすごいなと思っても、先輩です。先輩としてもいやいやいや、やめてください、本当に。大先輩ですやいや<笑>いやいやいやいや、コツコツやっていきます。<笑>本当に。みんなが好きなだけで、私はなんとかなってるんで。皆様様です。様々です。 仕事復帰一ししました、今年から働きますって言って、うんまあ、YouTube も並、ね、行してやりながら、うん、レッスンも月1回だけや、う、り、ん、<笑>ながら<笑>てしてる活動を、ねまあ、見てくれてたのが、えっと、最近だとあの千鳥さんのお笑いライブ。<笑>ついつい 昨日とかじゃないですか<笑> 昨, 日昨日ですよね昨日、まあ、11月に今月ンンあったんですけどそれのまあでもずっとやってたんですけどねこの中前もそのお笑いライブは担当させてもらってたんですけどの復活ということで振り付けダンスレクチャーで、まあ、吉本興業さんの方に入らせてもらって千鳥さんとも久しぶりに再会してやっぱおもろかった<笑>ええ私めっちゃ好きなんですけど千鳥千鳥めっちゃ好きです芸人さんみんな好き関西やから好きやで、ね、くちゃ好きです私あの生のの生お笑い見に行くの好き 毎, 毎年先生と生、あのー、お正月になると初詣プラス生のお笑いライブを<笑>悲しいんですよ先生と二人で、あのー、あの毎年恒例。<笑>もう回去年年か一昨ののの初詣で全く同じ文章の大吉の おみくじ、うん、全く同じ番号の大吉のおみくじを引いて仲いい仲いいな本当に終わる頃に2回目開けたどうぞどうぞ<笑>は<ー>い<笑>そちなみに千鳥さんの方の、はいえー、ご依頼がね どういういきっっっかかけでで来たたのて結構反響あったんですよ。やっぱり、ね、千鳥さんってすごい今テレビにうれししてるから、はい、なんでそんな振り付けできたのみたいな、うんうん、っていうのは私関西でそのね、えー、AX っていうダンススタジオ心斎橋通ってましたわその時の、えー、ダンススタジオの受付のお姉さんダンススタジオの受付のお姉さんってまあダンサーなんですよ だねそうだ一緒にレッスン受けたりとかもするお姉さんで私も高校生ぐらいだったんですけどでもそっから私 も, もうね東京出たりユニバ行ったり海外行ったりしてる中でそのお姉さんがねあの関西テレビに就職したんですよ。正社員になられて で千鳥さんのお笑いライブを関西テレビがバックアップするっていう年にその東京で稽古をね吉本で稽古をするから、うんうん、誰かそのダンスレクチャーできる子いないかなっていうのを振られてそのダンススタジオの受付のお姉さんが「あさ や, さやかちゃん東京にいてるわ」って思って連絡を送りす、えー、すごい縁ですね でもさ、うん、ダンススタジオっていっぱいこうやってね「うん、このラブミ e s のショーベースみたいにいっぱい生徒が受けに来る中で、うんうんうん、なんで私っていうのは正直あったんですよ、うんうん、なぜ印象を残したのかわからないけどなんかそういうつながりであの、うん、ご依頼をいただけたので、うんうん、そうみんなねだからこうダンサーのつながりだけがというかねどこで誰かが そ,、ね、そうホ本当に分か今 あのブルガリの現場入ってます。は い, い、ね、ありがたいことにお仕事いただけて入ってますけどやっぱりつながりってめっちゃ大事だなと思っ 結, 人ですね<笑>はい、結局、人が運んできてくれるということ、はいまあ、ダンスだけじゃなくてできると思いはい。たまたま、それこそあの BMW、ご一緒したあの代理店さんが、今回もブルガリーのイベントの代理店さん で, <笑>そうです、キャスティング会社の方は一緒なんですけど、ありがたいこと、リハーサルで、ミカちゃん、ミカちゃんっていろんなところから呼んでいただいて、はいうん、本当にありがたい、はい、一個一個の現場でね、はいあの、何かいい印象を残してるってことよね。はいいやいやいや<笑> みんな<笑>必死ですよ、必死です。やばい、20秒。<笑>あじゃあプラス1回。閉じか分からないけど閉めます。はい、ありがとうございました。あやばい勝手に切れた。<笑>はい。やばい喋りすぎ。<笑>